皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2月9日。バンマの塔で自己新記録が出ました。あと少しで50万ポイントです。第4の祭壇を完全制覇すれば、あと2万ポイントくらい稼げそうな感じです。ただ、サポさんでそれをやるのはちょっと難しそうなので、やはり第3の祭壇でしょうか。あと5万3千ポイントくらいなので、今週はもうちょっとだけ頑張ってみますかね。